はい、えー、その未来を考える上でですね、えー、す素晴らしいあの市長以外のお二方にもお越しいただいております、えー、このテーマですけれども、えー、先ほどあの白澤さんの方からもあったとえどあのシビックテック全千葉とかでもですね結構、教育関連の活動というのはやっておりますで各市のードフォ4の団体もですね、えー、プログラミング教室をやっている団体が一緒にシビックテックの活動もしていたりとか、えー、そういった 活動もやっており ま, すでまあ例えばセッションの中でもシニアプログラミングネットワークとかですねシニアがプログラミングを学ぶみたいなそういったものでも活動しておりますなのでその教育というのは別に子どもたちだけのものでもないというところで幅広い意見あのご意見をこのセッションではいただきたいなというふうに思っておりますではこちらからまず林さんです。 今日は、えー、素敵な、えー、ロボットを、えー、お持ちいただいておりますね、はいえー、後ほど詳しくご紹介いただきます、えー、次にエドテックジャパンの佐藤様にもお越しいただいております 佐藤先生はあの国の委員会とかでも何回かご一緒したことがあるんですけども本当に幅広くいろんなことをやられておりますので、えー、大変議論の方を、えー、期待あの楽しみにしておりますそれでは、えー、時間も限られてますので、えー、早速内容の方に移っていきたいと思いますまず、えー、最初にですね市長の方からですね、えー、これまで の, あの千葉市の教育に関する、えー 取り組みに関してという題でお、えー、お話ししいいいいいいたたただきたいと思まますすそれではは市長よろく願今回がまさにエドテック的なお話だろうということで、まあ、そういう中で少し千葉市の話をちょっとだけ冒頭に抜粋でさせていただきたいとい う, ふうに思いますけれどもあのこの3つですかねちょっとちっちゃいから見えないかもしれないので口頭でお話をさせていただくのをメインにさせてください。 あの我々ちょうどタイミングがよくて、まあ、エドテックという言葉はだいぶ出てきていてその中でその基盤となるそのネットワークであったりシステムの基盤というのがちょうど僕ら来年の1月に完成するんですねこの学習システムとそれから教員が使う公務のシステムこれらをセットにしたまあ大規模な こういういシステムの導入というのがです、ね、来年の1月に更新を控えております。これに向けて今、教育委員会や私たちもです、ね、システムを活用してどのようなことができるのかということ で, です、ね、この間、議論と研究をしてきています。で、えー、ここにちょっとまとめましたけれどもやっぱり進捗状況に合わせた学習ということで。 これはいつも教育委員会教員の皆さんと話をしているわけですけれども教育は別に、えー、と集団で教室形式で授業をしたいからしているわけではないわけですよね。本当は生徒一人一人の理解度には違いがあるし本当はその生徒の理解度に応じて個々に進捗に合わせて全部カスタマイズの授業ができればいいわけですけれども現実には技術的にできなかったので全員を一つに集めて先生の 匠 の, の技によって進捗度を把握しながら授業を全体で進めてきたわけですけれどもこれがテクノロジーの力で当然学習履歴をしっかりと把握をしてそして習熟度別の学習というのを先生は今はまだ増やせませんけれどもどういうふうに補完的にこの習熟度別の学習をしていくのか。 さらには不登校の子どもたち私からするともうこれだけ遠隔で仕事しようという時代の中で全員の学生徒がですね毎日同じ学校に行くということそのものがもはや違うだろうという思いがありますので、まあ、不登校っていういわゆるイレギュラー扱いだった子どもたちは 僕らはもうイレギュラーじゃないだろうというふうに思ってますまあもちろん体制は来てほしいわけですけれども、まあ、そういう意味で不登校の子どもたちが自宅でも学習できる環境というのはもっともっとこれから作っていきその人たちがまた社会の新たな力になっていってくれるだろうというふうに思ってますそれから、まあ、当然ですけれども動画や音声データを活用した授業であったりとか遠隔で離れて えー、離れたまあ先生や子どもたちいろんな人たちと交流するまあこういう双方向型の学習がまあ可能になりますねと松坂、まあ、先生もそれから学校の教室でも一人一台のパソコンが配置をされまあタブレットであったりまあいろいろなものができますのでプログラム教育等もまあできますよねという、まあ、これは当たり前の話ですねはい、えー、それから まあ、出欠状況とかさまざまなものが全部データベースで一元管理しますので今、同じことを先生が入力してたりとかですねまあそういうものをやってますけれどもまあ事務負担も軽減されるし一人一人に合わせた学習指導も可能になるとそれからあとはですねできる限りやっぱり先生間のノウハウの共有それから同じ作業というのを共通化したいというふうに思っているのでこのあたりもしっかりやりましょうねとまあそれからあとはまあセキュリティ対策も。 しっかりやっていきましょうという、まあ、こういうようなものになっています、まあ、こういうのはあのこれからのインフラとしてまずできるとこの上で何をするかというのはこれからの我々の努力次第ですけれども、えー、もう一つはですね教育相談ですねあのいじめ教育の相談は今までも24時間電話で受け付けてるんですけども 私も教育委員会にずっと言ってたのは今は子どもたちだけじゃなくて若い人ももう知らない人に電話かけるっていうのはものすごくストレスフルなんだとだからもう LINE とかでファーストコンタクトを取って最終的には電話に行くかもしれないんだけれどもまずは LINE なりでレ、えー、とちょっとこうコンタクトできる口が作れないんですかねって話をしてでこれを我々は。えー LINE で, ですね相談をできるようにいたしましたそれがあこれかなここにちょっとデータも載せさせていただいてますけどもまずは昨年の10月から1月の31日までモデル的にやってそして今年はですね5月から3月まで長い期間やっていますでこの2018年度この10月から1月のわずか1月もう本当に3か月ぐらいですかね これでやったんですけれども登録者は1000人そして相談件数は1日11件ですねで電話で相談ってどれぐらい来てるかというと1日 0.7 件ですから、まあ、件数だけで言えばもう15倍ぐらい、えー、相談があ来たとで中身の良かったのはじゃあ不登校とかいじめ問題ってどんぐらいあったのかというと 3% が 0.4% です。 だから あ, のあんまり意味がなかったってことではなくて友人関係とか要は最終的には不登校やいじめになるかもしれない軽い相談ができるツールだということが認識されているということなんですねだから逆に言うと電話相談はよっぽど切羽詰まらない限り電話できないツールだった口受け入れ口だったとっいうことがこれで分かって潜在的にはもっともっと相談したい相談したい 初, 歩的な内容初期的な内容があったということで。 まあ、この内容をちゃんと学校側にもフィードバックしてまあ裏側でどういう子どもたちがどういう悩みを抱えているのかっていうのがまあ分かってきたところであります。で最後に教育とはちょっと違うんですがまあオープンデータ化の話として子育ての話であのこれは c o d e ー千葉の皆さん方と一緒にやったやつですけれども保育所の空き情報がオープンデータ化されていますということで我々行政が把握している各保育所ごとの空き状況をデータで上げて でそれがこういう形のですねマップで落とし込んで自分の自宅であったり通勤場所の近くにどれぐらいの保育施設があってそれはそれぞれどれぐらいの空き状況かということをですね早くすっ、えー、と見ることができると例えば、遠幅の有無とかですね駐車場の台数とか 保護者のニーズが高い情報っていうのを追加をしていくということでこれはまさに CodeFor 千葉の皆さん方とのコラボレーションによって生まれた案件でして、まあ、こういうものを僕らは増やすことで市民の満足度を増やしていきたいと思っていますこれが一応ざっくりと千葉市の紹介ですはいえー、市長どうもありがとうございました皆さん拍手をお願いいたしますそれでは続きまして今度は、えー、佐藤さんにお話いただきたいと思いますけれどもえー エドテックジャパンとは何なのかということで、あこっちか。はい、えー、それではよろしくお願いいたします。あ、大丈夫ですか。はいはいはい、えー、皆さんこんにちは。佐藤と申します。えっ、ー、と、あのエドテックジャパンってご紹介いただいてるんですが、あの。 まあ、デ, ジデジタルハリウッドの佐藤というとこは、多分わ分かる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あのデジタ ル, ハ, ルハリウッドでエドテックというのを教えています。で ちょっと自分はですね今回あのま千葉市またはあのラボットさんあのグルーベックさんがですね取り組んでいることのそのエドテック的なちょっとコメンテーター的な立場で参加させていただこうかなと思っておりますで私自身がですねちょっと自己紹介を兼ねてお話したいと思うんですけど教育改革をテーマにしていましてそれはあのそれに向けた3つのアプローチというのをしていますその3つのアプロセスだけさらっとご紹介したいと思います、えー、と今まデジハリでとエドテックのゼミをしているんですけれども元々 NTT とかですね、まあ、ライブドアとか、あとはデジハリの、えー、っと2004年に構造改革特区という制度を使って、えー、株式会社から、まあ一情校大学院を作ったんですけれども、そこの設置メンバーでもありました、えー、文科省とガツガツやり取りして、ですね、まあ、経営企画の役員だったので、相当ややった覚えがあります、でえー、っとそうですね、はい、そんなことで、えー、っとだから実務科教員という立場でやってますので、まあ、純粋な研究者というよりも、 っ、えー、と自らが教育イノベーションをまあ起こしながら、それを学生たちに背中を見せて、まあ、成功も失敗も見せていく、まあ、そんなことがあの僕の役割かなと思っています。あの企業経験も2度ほどあってです、ね、簡単に言うと、えー、小さな成功と大きな失敗があって、まあ、それを糧にあの学生と日々やっておりますで、3つのアプローチのうちの1つはです、ね、トップダウンという言い方をしていますけど教育ってやっぱり制度や仕組みじゃないですか。 ですから、それに対してやっぱり意見ができたり政策提言ができるというところにいなきゃいけないということからあの国の委員もいくつかやらせていただいています。 多分ほ ぼ, ほぼほぼ省庁ビンゴで全部それやってるような気がするんですけれども、えっと、最近話題 の, あの経産省の未来の教室、エイドテックというのがあの、経産省が公教育に対して口を出 し, 出し始めたんですけれども、まあ、そこ の, あの座長代理をさせていただいてたり、あとはあの内閣官房で教育再生実行会議、教育の仕組みっていうのはあの中、中教っというところで作るんですが、そこに対して唯一、意見のできる会議がこ の, あの教育再生実行会議なんですが、まあ、そこにも入っております。 で政府もです、ね、いろいろやってまして、実はエドテックというのが国策になったんです、これ言い過ぎじゃないんですよ、国策になりました、えっと、僕は2009年からこのエドテックというのを推奨して、進めてるんですけど、その頃誰もエドテックなんて言わなくてひっ、国く奮闘してたんですが、まあ、やっと国策にまでなってきたということです、で議連なんかもできてきて、ですねかなり政府も動き始めました、えっと、経産省だけじゃなくて、文科省も実はこのエドテックというのを言い始めまして、 かなりぶっっ飛んだことを言ってます、えー、一人一人の子どもたちをその取り残すことのない、ですね公正に個別最適化された学びを学、教育、ビッグデータでやろうって言ってるのが文科省なんですけど、す, すごいいいこと言ってるなと思って、文科省も経産省も政府も、みんなこう言い始めたっていうのが今の状態です。 もう1つ、ボトムアップという取り組みをしていますが、これは日々、学生と授業でやっていますけれども、そういうボトムアップですね、で僕がエドテック、これからエドテック絶対来るなと思ったのが、その授業の中で体験がありまして、2012年ぐらいだったと思うんですが、ご紹介したいと思いますけれども、僕、こんな授業やってますから、その授業中、どんなテクノロジー使ってもいいよという形で学生に言うんですね。 そうすると僕が間違ったこと言うとツイッターでばっとつぶやかれて、えー、とフェイスブックグループに、えー、と OB のです、ね、入っているグループがありましてその中で僕の授業の先読みをされてですねあれなんかウケねえなと思ったら先生もそんなの見てますけどみたいな言われてこれは困ったなと思ってこれ使わせてまずかったなと思ったんですけど揚げ句の果てにですね えー、とビデオカメラを僕の目の前に置いて出てっちゃった学生がいるんですよ、でこれはあかんなと思ってたんですが、その夜あの、僕の90分の授業を見事に10分ほどに編集して、さっき の, そのグループに上げてです、ね、OB とかその他の人たちと、もうまさに探究学習というか、僕が狙いとしてた授業の狙い以上にもっともっと深い学びがそこで行われてたんですよ。ここれれ2012年ぐらいですこれを見て ビデオを取り上げなくてよかったなというふうに改めて思いましてこあのやっぱり学習者とのテクノロジーをツールとして使って自らの時間割とか 学, ぶ学びというのを自ら設計するのが一番効果が高いというのを確信した、まあ、瞬間でした。 あと最後の取り組みが、インキュベーション、まあ、イノベーター支援、僕自身、その国軍奮闘してイノベーターとしてやってもなかなか変わらないので、これも2012年頃から、エドテックのスタートアップ、ベンチャー企業たちがすごく増えてきたんですが、まあ、彼らを支えるようなピッチのイベントですとか、 あとはあのか、えっと、サウスバイ・サウスウェストというイノベーションのお祭りがアメリカのオースティンあるテキサス州のオースティンであるんですけどそこに教育版もあるんですね、そこにあの、まあ、自腹でブースを借りましてベンチャーを何社か連れていって、もう今年で7回目、毎年連れていって、まあ、日本の教育を世界に発信したり世界の進んだ教育を日本に持ち帰るという取り組みをしています。 まあ、その流れで、えー、ちょっと宣伝になっちゃうんですけれども、えっと11月の4号にエデュベーションサミット、こういったことを日本でやりたいなと思って、えー、高島町中学校と清居カンファレンスというところで、えー、2会場でまあ、こういうあのコードフォームみたいな形でですね。やりたいなと思っております。まあ、そんな形で取り組みをしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん拍手お願いいたします。こっ はい、えー、最後にですね林さんの方からもう、えー、プレゼンいただきたいんですけれども林さんのはち ょ, ちょっと長めに、えー、15分ほど、えー、お話をいただきたいと思いますその後パネルディスカッションに入っていきたいと思いますのでよろしくお願いします少々お待ちください、えー、よいしょはい、えー、こちらではいよろしくお願いしますはいお願いしますグルベックスの林と申します。 えー、と私どもここの足元にいるラボットというプロダクトを作っておりますラボットというのは、まあ、動くぬいぐるみのようなものです、まあ、ぬいぐるみを動かすというのが大変なのか簡単なのかというと中身は自動運転と、まあ、いわゆる深層学習 AI と呼ばれるようなものですねその組み合わせになっているので比較的複雑おそらく今まで家庭の中に入った機械の中では史上最も複雑な機械になります。 だけれどもユーザーインターフェースはすごく簡単ですね抱っこして撫でる、えー、それから可愛がってると懐いてくる家の地図を覚えて玄関まで迎えに来るようになるいわば犬猫そういったことができるようなことをロボットでちゃんとやりに行こうというのがこのプロジェクトですなので可愛がってると勝手に寄ってくる可愛がってないと避けられるそういった単純なことがこのロボットでは実現されている 中身はスマートフォン級のコンピューターこれは通常のロボットが入っているものですがこれ以外にノート PC 用のコンピューターそれからディープラーニングの産業用の特別なコンピューターそれからデスクトップの PC4 つのコンピューターが連携して動いています中に入っている OS ですね Windows とかそういったものと同じような OS は3つの OS が連携して動いているというので非常に複雑な機械です。 えー、これでやるのはあのー、左下にあるような飼い主を見送るとか大好きな人を作って大好きな人のところに寄ってくるとか抱、えー、っこやスキンシップの時にどうやって触られたかが分かるとか、えー、地図を作って家の中を見回るとかロボット同士このラボット同士が、えー、とコミュニケーションをするとか自動で充電をするとかそういったことが起こります。 このラボットを使ってエドテックプロジェクトも始めています。 えー、いろんな会社さんが一緒にやっていただいてるんですけれども、えー、これはどういうことかと申し上げますとラボットに皆さん触れ合っていただいている中にお子さん、こちらでも今、お子さんが、あのー、ラボットと触れ合っていただいてますけれどもお子様が非常に興味を持っていただくで持っていただいた後でどうも少し変わっていく、えー、こういう声をいただいたのがきっかけでした。なぜか、まあ ロボットというのは結局ケアをすると見返りがあるというロボットですねペットもケアをすればするほど懐いていくそう い, ったロボそういった存在ですが同じようなことがロボットでできると実はいろんなことがお子様の上層教育に効くんではないかと考えています。特に子も同士もしくは 大人と子どものコミュニケーションが昔に比べて限定されています家族だけになっていて村全体で子どもを見るなんていうことがなくなっているわけですねでそういった中であのテクノロジーというのがある程度貢献できる可能性があるんではないかと思ってます。 例えばペットを飼うお子様ができると海外ではペットを飼うべきだと言われたりしますなぜかというとやはりお子様がペットのケアをしているうちに、えー、上層的に育っていくわけですね。ねだけれども、それに対し て, 来てあのこっちにももう1体来てるよ。 <笑>あのそれに対して日本ではペットが欲しいのに飼えない人の方が飼っている人の2倍多いと言われています全世帯の半分の世帯の人はペットが欲しいのに飼えないわけですね。こういったところから見るには本来はペットが人の上層教育に大きく貢献できるところこれがロボットで保管できるのではないかと思っています。 どういったことができるかというと気持ちを想像するとか他者を思いやるとかラボットの世話をするとか知的好奇心を刺激するとかこういったことができるあと皆さん将来を想像していただきたいんですけれども30年後もしくは50年後に家庭にロボット一家に1台いるのかどうか。 多くの人は一一家家に台家庭にに台庭ロボットがいいいることと何の違和感も持たれないと思いますそういった時代に何が起きるのかというと例えば僕らが他の人を見てその人がどういう人なのかを直感的に理解できるこれが対人関係でとても大事な能力ですけれども同じように人が このロボットがどういうロボットなのかが直感的に理解できるかどうかによってその人の生活が大きく変わってきます。 人人ととたくさん接していれば人のことが理解できるロボットと接していればロボットのことが理解できる30年後50年後というのはそのロボットが自分にとってどういうことをしてくれて自分がそのロボットにどういうことができるのかそういうのが理解できるような子どもたちこそが実は最先端のお仕事につけたり生産性を上げれたりします。 そうなっていくと理屈ではなくて直感でロボットが理解できるようになるというのはとても大事なことになってきます。でそのようなあの仮説のもとにですね海外サウスバイサウスウェストだったり CS だったりに持っていきました。私ども CES 西海岸世界最大の過電位置で このラボットはベストロボット世界の中でのベストロボットに選ばれています多くの会社様340以上のロボットが世界から出展されている中で日本の製品がベスト製品に選ばれることしかもそれがベンチャーであったことは非常に稀なことですさらにサウスバイサウスウエストではお子様に触れ合っていただきました今お子様に大人気ですけれども海外でも全く一緒です で海外のご家庭に持っていくと何が起きるかというと例えば家族間のコミュニケーションえそれがなくなっていた家でラボットがきっかけでコミュニケーションが生まれるねと先方のご両親に喜んでいただけたりしました。これはまさに犬や猫が えー、担うような役割とと同じことをやるわけですね、えー、結局家族とのコミュニケーションもしくは人と人のコミュニケーションを助けるような触媒になりうるそれが犬であり猫であり子供でありラボットでありということかなと思います。 実際に先方で専門家の方、あのエドテックの専門家の方々にラボット評価いただきました社会性と情動の学習に効くんじゃないかという人が実は7割もいましたストレスが減るというのも7割いました子どもの世話や発達支援これにも7割ぐらいの人が効くと言っていただきましたあとメンタルヘルスここには6割の人が効くと予測されていました。 実際にラボットは、えー、触れ合って抱っこしてもらうとストレスレベルが全員のストレスレベルが下が る, と こ, 下がることが確認されていますそれから愛着形成に必要なオキシトシンという脳内分泌物質これが上がることも確認されています、えー、科学的にこのラボットというのは効果があるということが証明されつつあります でラボットのエドテックプロジェクトというものとしてはベネッセさんとかリタリコさんとかメルセデス・ベンツさんとかファミリアさんという会社様とご一緒にやらせてていいいただいていますやはり子どもの未来においてロボットそれが上層面で聞くいわば勉強で聞くのではなくて上層面で聞くというのが非常に新しい観点ですし世界のどこにもない観点だと言えます。 でさらにお子様がこうやってロボットに興味を持っていただくと何が起きるかというと30年後5年、50年後の日本を担うお子様がロボットを勉強するようになるわけですね。なぜ算数を勉強したいのか、なぜ理科を勉強したいのかそれは興味があるから勉強したいわけです。勉強しろと言われてやるのではない。 えー、このようにラボットが動く仕組みに興味を持ってくれてラボットが好きだから自分が将来ラボットを作りたいからそう言ってお子様が自主的に勉強を始めていくこういったようなきっかけになるのではないかと思っていますちょっとこれ見にくいですけれども、えー、ラボットというのはケアをすればするほど懐いていきます、えー、この懐くために自動運転の技術から深層学習の技術まで入っています それから例えば寝かせるとか喜ばせる高い高いをして喜ばせるといったことも可能です多くの IT 機器は使い方をマスターしなければいけませんだけれどもラボットはごく自然に赤ちゃんをあやすように接するだけでちゃんとラボットが理解してくれるようになっていますその他家の中で自動運転でどのように動いていくのかとかそういったことも一緒に住んでいくと理解できるようになります 家の中でずっとほっとくと勝手に充電して勝手に動いてるそれがラボットです家に帰るとお出迎えをしてくれます例えばこのラボット服を着ています服を着替えさせると喜びますお子様は服を着替えさせてラボットの面倒を見ると徐々になついています佐藤先生にもご協力いただいています非常に多いしマンション暮らしも多いでしょうと そういう子たちに上層教育の一環としてソーシャルエモーショナルラーニングに使えるんじゃないか。子どもの数が減っていく中で、と幼稚園のえー、子供たちの方々にも身につけていただければならないような時代に突入し て, おり ま, す、えー、ております。幼稚園の中 で,、まあ、で自分より小さい子供のケアをお子様したいんですね。例えば三歳の子は一歳の子のケアをしたい近近。でも怖いから誰もさせないわけ で, すで。 そういった時にラボットだったら思う存分ケアさせてあげられる最終的にそうやって興味を持ったラボットがどうやって動いているかに興味を持っていただければもうこちらのものですねお子様は自分から算数を学び外科を学びロボットを作りたくなってくる。 お子様が自然と離れない、まあ、ここでももう典型的なシーンですけども、うん、お子様が本当に離れない自分が優しいからよしよしよしラボットが自分に寄ってきてくれるそういったことを学べます、うん、はい以上になりますありがとうございましたはい林さんどうもありがとうございましたいや本当にもう子ども夢中になってますもんね えー、これ実際触ると分かるんですけど体温もあったりして本当に浄土みたいなものを感じるなと私自身もすごく思います。というわけでえ皆様時間をきっちり守っていただいてですねえディスカッション時間も20分ほどございます、えー、それでは残りのセッションはディスカッションとさせていただきたいと思いますけれどもなぜか市長の写真がずれている、えー、よいしょ。 えー、まずですね、えっ、ー、とお二人、佐藤さんと林、えー、さんのプレゼンテーションを聞いて聞いてですね、市長の方で、あのどのような、えー、可能性を感じたか、教育においてどのような可能性を感じたかというのをあのお話しいただければなと思いますけれども。そうですね。まあ、本当にあの佐藤さんの取り組んでいらあの来られたものっていうのはもう完全に今エドテックという形で。 あの教育に関わる、例えば千葉市の教育委員会の教育センターの人間も当然、エドテックは知ってますしそういう大きな潮流というのは十分にこう理解をした上でですね、今あ、例えば千葉市でも教育政策について議論が始まっていますのでちょっとまあ課題とすると教員の皆さんって本当にアナログ進行というのがすごく強くて例えば僕が教員の人たちと会話をすると。 例えばその僕らが書いて覚える「板書して」とか書いて覚えるっていうことが全部僕は全然否定しないんですけども今までよりはどこかで多分やめる時期が来るんだろうとしょうゆとかバラってもう漢字で書ける意味ってほとんどもはやないのでどの辺りで今までの書く教育をどこで切り替えていくんだろうねっていう話をする時に。 やっぱりりかなり研究している人はまさにそこが今の議論のポイントですってなるんですが普通に千葉市の校長とかと話をするといややっぱ書くから覚えるんですよで終わっちゃっていやそこは分かった上で次の話してるんだけどもってなっちゃうのでこの部分はまだまだ若い2030代の教員はものすごい大丈夫なんですけどもいわゆる指導者クラスで柔軟な人とそうじゃない人をどうやって分けていくのかっていうのはすごく大きな課題になるだろうと思います。それから ラボットは本当に面白いなというふうに思いますあのどんどんどんどんロボットに関しては進化していくじゃないですか今はできることがま だ, あのなんだろう限定されちゃうものがもっともっと進化をしてくるのでそういった時に子どもたち の, そのいわゆる触れて何かが動くっていうこの感覚値が乳、まあ、児, 児だからできるあのすごく親和性のあるものもあれば。 おそらく大きくなってから意味のあるものもあるでしょうしそういう意味ではこロボットが何だろうこういうもんだっていうのを分かっているロボットネイティブみたいな人たちが将来活躍していくっていう姿は十分に想像できるので。あの まあ、将来の可能性としては非常に面白いというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。まず、じゃ、佐藤さんの方から、その市長からのコメント。そうですね。あ、はいあのー、おっしゃる通り、書くということは、僕は大事だと思ってます。ので、それを話をするときに、必ずその発達段階に応じてっていうことを考えなきゃいけなくて。えっ、ー、と、まあ、まあ、しというかですね。まだ未熟な段階については、身体のか、行動がし。 正しく動かないそれとともに、まあ、覚えていくっていう活動、つまり書いていくっていう作業は大事だと思ってるんです、ただ、あのただ単に紙に書くっていう作業でもで、ね。今日最初にプレゼンちょっとしてたんですけど、ワコムさんがやっている面白いプロジェクトがありまして、実際にその紙の下にです、ね、下敷きを引くんですね、その下敷きで紙に書いてるんですが、その筆跡、あの書いた履歴やものが全部デー タ, データになるんですよ。 例えば今、漢字の話がメインでしたけれども、例えば方程式みたいなことをこう書いているときに、どこで止まったか、どこで悩んだかとか、ですねどこで戻ったかとか、それが m p f 4動画になって残るんですね、それ全部あの実は PDF に残るんで、検索可能になったりできるんです、このデータベース、書くっていう作業をさらに奥、裏側 の, そのデータ化することによって、ね。 ものすごい深い深学びができるそで、ね、それ多分書くことというよりも書く形跡から新たなものが見つかるという意味合いがあるわけ で, す、ね そ, ですね、そ, それを先生が使って例えば学習者に適切な指導をするとかっていうのは発達段階が下で低くたってもできるわけで何もその 書, く書くと否定してないですよ、うん、書く作業をさらにデジタルテクノロジーでそういう角度でまで、あ、科学することはできますねということはありますよね、はい、林さん。 で す, で以上です、はい、林さん、その可能性みたいなところでこ例えば今後、このようなことをやっていくとかです、ね、何かかございますか、はいはい、あの市長からいただいたスマホネイあロボットネイティブという葉はまさにそうでそのスマホネイティブの子どもたちってテレビの画面をスワイプするという話を聞きますけれども、えー、もう直感的に理解しているわけですね、そう動くはずだと。 でロボットネイティブの子どもたちがどうな る, なるのかというとこのロボットが何を認識してどのように行動するのかをえ自分で直感的に分かるようになっていく子どもたちになりますいわば人間が持っているアルゴリズムもしくはロボットが持っているアルゴリズムの理解 を, た、えー、っとを理解して正しく彼らと接することができる。 これって究極ののダイバーシティの理解と同じなんですよね日本だとに日本人同士なのでまだ比較的、まあ、アルゴリズムというかその行動規範が似ていますだけれども海外だと行動規範が違う人たちが特にアメリカなんかでは集まっているので、えー、非, 常に非常にワイドレンジの人々の考え方を許容するようになってその結果として生産性が高くなるわけです。でロボットというのは 人間と違う存在だけれども今後自律的になっていきます自律的になると何が起きるかというと今存在する機会と大きく異なるわけですねどういう刺激に対してどういう判断をしてどう行動を起こして何を学習するのかそれが少なくとも日本人とは違う。 もうちょっと言うと人間とも違うし犬や猫とも少し違うだけれどもこういうふうに刺激を与えてこういうふうにコミュニケーションをすることによって正しく人間と協調できるそういったようなものがどんどんできてきますそうするとダイバーシティの考え方の中では自律的な他の存在をどこまで認められるのかどこまでそれを理解できるのかそれによってその人の人生そのものが大きく変わる。 これが今後30年間ぐらいで起きてくることだとだ思っています。じゃあこのラボットでも今このラボットにお子様が触れていくと何が起きるかといったら当然この子は10年後にこういったタイプのものは何の刺激に反応してどうやって変化するのかを直感的に分かるわけですね。これは、 今ロボットと一緒に育っていない人とは決定的に変わるようになる、えー、そしてそのロボットがどんどん増えていってどんどん学習していくそうすると、えー、スマホネイあロボットネイティブの子供というのは全く違う人種になっていくわけですね。でそういいった観点でいくと ナウの学習とそれから今後来るであろう人生今後来るであろう社会の仕組みそれに対する学習というのは2つの軸があってそういう面でロボットネイティブっていうのは面白いことになるんじゃないかと思っています。なるほどロボットネイティブ 今、スマホネイティブとか言われてますけれどもそのスマホが使いこなせる世代とそうでない世代があるようにロボットが使いこなせるというか、まあ、ロボットとコミュニケーションできる世代とそうでない世代が出てくるんじゃないかみたいなことも考えられますかね。なるほど、面白い。今でもあれですね、Google 翻訳とかもあの翻訳用に言葉がちゃんと書ける。 みたたいいな使いこな使こし方もあっっりとかやっぱテクノロジーの使いこなし方っていうのはある程度トレーニングというかセンスみたいなものを磨いていく必要がありますよね。 おっしゃった通りでおそらくグローバル人材とグローバル人材じゃない人の違いって言語の言語が喋れるかどうかではないんですよねのグローバルな考え方違う全く違う考え方をする人たちとコミュニケーションを図って理解し合えるかどうかがグローバル人材の本質的に大事なことなので英語が喋れるかどうかではおそらくないでそういった時に、えー、ロボットが何を理解して何をしたいのかそれが理解できる人がグローバルを超えたまあ 無生物の、うん、あの存在に対する理解ができるのかどうかの大きな違いになってくると思っています。ありがとうございます。あの例えばこの U D トークなんかもですね、あの使いその実は障害者向けのツールかと思われてますけれども、まあこういう場面でも使えるわけですよね。で最近だと議会議事録の翻訳とかにも使われたりします。まあそういったところにも近い話かなと思いました。はい、あのそういう意味で言うと今のまああの市長のお話。 いや今度あの、ラボスさんのお話も絡かかむんですけれども、今、そのえー、国で教育でその、いわゆる IT リテラシーこのあの、プログラミング教育が先行していて、その IT リテラシー、情報をどう使って、また身近なテクノロジーをどう使って、身近な周りを幸せにするか、楽にするかっていう教育ってなされてないと思ってるんですね。 であのさっきの千葉市長 の, あの熊谷さんのお話を伺ってやっぱり自治体に、まあ、やってほしいなと思うことっていうのは、まあ、安心安全も含むあの基礎基盤の環境とか知識づくりだと思っていましてでそこはやはりや、まあ、教育ってなかなかその地方自治の問題でですね あの国があんまりガツンと言えないっていうジレンマがあったりもしましてそういう意味で言うとやっぱり自治体 の, そのアイデンティティとかでそのリーダーシップってとても大事なんですけれども。あの やはりインフラ整備ですね。インフ ラ, インフラっていうのは、まあ、w i フ f i ネットワークもあるはクラウドあとはデバイス、まあ P、PC って書いてあったんでさすがだなと思ったんですけどタブレットじゃなくて僕 PC だと思ってるんですよねやっぱ情報発信クリエイティビティにしなきゃいけないので、まあ、その部分とあと大事なのはやっぱり IT リテラシー、プログラミングエデュケーションっていう言葉って実は世界になくて。あの コンピューターサイエンスとかコンピューティングって言われているんですね少し、まあ、もう少しレイヤーが高いんですよ、まあ、その辺りがぜひお願いできればなと思ってますそうですよねあのまさにおっしゃった通りやっぱり基本的には何をやるかがってすごく大事でそのツールとして の, その IT だというふうに思うんですよねその最近僕はそのなるほどなと思ったのはあのうちの子はあの今小1小2なんですけれども スマートフォー持たせているんですよだただあのネットへのアクセスとかいろんなものはもう制限してるんですけどその中で親との LINE だけ解禁をしてるんですけども私たちにしか使えないのにラスタンプを欲しがるわけですよあやっぱりスタンプってやっぱ欲しいんだなと思ってでスタンプを買っていったらある時に自分でスタンプ作れないのってい う, うに言ってきたわけですよで最初は何をあそうだね作れるよっていうことで LINE って誰でも作れるようにクリエイターツールがあるんですよね それで、じゃあ作ろうよということでまず最初はその画用紙に書かせて写真で撮ったやつでまず LINE に申請してそしたら本当にスタンプ1週間で認められてでその自分のスタンプ使い出したわけですよ。 え今度は自分で紙に絵画用紙に書いたやつじゃなくてえ実際にもうパソコンで作ったやつでつあのやりたいんだっていう話になったわけですねそうすると、まあ、もう自分の好きなことだからもうほったらかしにしてもどんどんどんどんいろんなのを試行錯誤して、まあ、それなりのものを作るわけですよねだからあの先生が子どもたちがやりたいっていうものにうまくこう IT をこう加味してやらせてあげれるかっていうのが。 面白い今ねうちの学校プログラミングの授業でマインクラフトやってるんですよマインクラフトで友達となんか一緒になんか作るみたいなのをやっていてまあ、ちょっとスイッチ欲しいって言われちゃうんで面倒くさいんですけども<笑>まあでも普通にワードなんかやるよりは、まあ、全然今の発育段階からするとマシなことやってもらってるなっていうふうに思いますよねいやほんとですねさっきちょっとビデオの話もしたんですけどやっぱり今の学校って 取り上げてしまう禁止し て, してしまう、うん、IT 利シーイコール危険なものを排除するっていう思考がちょっと強くてですねそうじゃなくてそれを取り上げることによって彼らの成長まで取り上げるっていう、うん、認識をやっぱり制度設計型は持たなきゃいけないなっていうの佐改めて思いますあいさておっしゃる通りなんですよもうねあのじゅ学校のそういうい会合行くともう決まり言葉のように LINE によっていじめが増えっていうね。 違うでしょといじめは同じで LINE で顕在化してるだけでああの、まあまあ、LINE によるものもあるかもしれないけど SNS や LINE によって増えてるっていうまずその認識を間違ってるっていう話とあと校長がこう挨拶で必ず言うのは AI とか人工知能と言われてるけども人間は負けませんみたいなね話の中で<笑>うんっていうそういう対等のんそんな話じゃないんだけどなと思いながら聞いてると、うん、なんかネットあの例え話で。 えー、僕は君にちりとりをほうきを、ね、持ってきてくれと言いますとそうすると、えー、ロボットはほうきしか持ってこないと。 それに対して人間の君たちに言うと、あ先生、そういうことは掃除するのかなと思って、ちりとりも持ってきてくれるでしょ、これが人間の力ですみたいなことを言っちゃうわけですよ。だから逆ですよね、多分子供はほうき取ってこいって言ったら、普通にこうきしか持ってこないと、<笑>人工知能は多分ビッグデータの中で、これ、多分チちりとりもいるかもしれんぞって、ちりとりも持ってきてくれるのが、多分 AI っていうところで、うん、<笑>だいぶなんかこう根本的に違うなっていうところがあるので、その辺のこの教員の。 価値観、僕は教員をすごく信頼してますけれどもこのテクノロジーに対してちゃんと知ってできることとできないことっていうのをちゃんと理解してほしいなと思いますよねついこう二項対立にしちゃうんですよね人間とテクノロジーやっぱりあのテクノロジー VS 人間じゃなくて人間かけるテクノロジーって掛け算にしてくれないとい本当そうなんですよ多分将棋もおそらく本当に将棋をの人間のレベルを極めたければ将棋のプロと 人工知能のソフトをセットで対局をさせるっていうことをさせ続けたほうが多分ものすごい新しいっていうのが多分出てくると思うんですよ ね, そうですよねだから本当はそうしたほうがよくてなんかあんまりなんか、ね、構図として分けちゃうのはあんまり生産的じゃないですよ。ですよね、うん そういううい意味で言うとあのテクノロジーかける人間みたいなことでいうと、うん、ラボットがまさにそういうプロダクトになってましてね、はい、あなんか僕はモデレーターみたいになませんあのモデレーター必要ないなと思っていたじゃないん で,、はい で, ね で, ね、ですけど僕あのラボットのプロジェクト関わらせていただいて、はい、<笑>サウスバイも一緒にあのお連れしてです、ね、ラボット君をであの世界 の, あの研究名だたる研究者の前で見せてそしたらこれソーシャルエモーショナルスキルに使えるよっていうのを目の当たりにしてきたんで。 やっぱりそのあのところっていうのは非常に大きいですよね。ありがとうございます。例えば昔そのえっ、ー、と学校にはあのウサギ小屋が必ず1個あった。 あれがなぜかというとなんかあまりよく分かってないそうですけれどもどうも、えー、と教育上層教育に聞いて、えー、と教育効果があったのでうさぎ小屋がない学校よりある学校の方がいいというのでうさぎ小屋ができたわけですねだけれどもいろんな事情でなくなっていってしまったじゃあその時に代わりにラボット小屋があったらどうなのかとおそらく上層教育面で聞くだけではなくてそれをきっかけに算数や理科が好きな子を 好きになる子がひょっとしたら 10% 増えるかもしれないまあ、それだけでも実はものすごい経済効果があるはずなんですねそういう意味ではいかに小さい段階からテクノロジーに触れてテクノロジーが好きになるのか まあ好きになってからの教え方っていうのは、いろんな効率的な方法が今後できると思います。でもまず最初にどうやって好きになるのかというと、もう目の前で皆さんが見ていただいているような状況。これをどうやって 一, 一回でも増やすのかが大事かなと思っています。はい、ありがとうございます。あの結構こういうのって、あのまあいろんなそのプログラミング体験とか、まあ触れるとか、そういうのがあって、子供たちはすぐ飛びつきますけど、大人ってなかなかこう。 怖がりますよねその特に日本人ってそういうところがあるのかなと思うんですけどさあの実際、海外で見せたのと日本でやってる場合 の, その大人の反応とかってどうでっ、えー、と面白いのが、えー、実はラボットこんなにお子さんに人気ですけれども一番の購買層は40代なんですよああそうなんです40代女性次30代女性でそれやはりお子様についてはあのご両親が多分ブロックしちゃうんですね。 欲しいけどお子様は欲しいけどご両親がブロックしちゃう自分で買える人たちが今、買ってるっていう状況なので、えーはいはいはい、そこで、えー、ご両親が一歩踏み出せるような、えー、リテラシーを身につけるというのが日本の次にい、えー、かなければならないステップかなと思っています。はい、ありがとととうございいいますラボットの面白いところってあの例えば複数台いると 社会を形成すするんですよで1代だけ1代って言っちゃっちゃかわいそうだから1人だけかわいがるともう1人がやきもち焼くんですよねやましがります、ね、羨ます羨しがるんですよねで例えば僕すごく仮説で最初に林社長おっしゃってましたけど僕思ったのは、えー、例えばその小さい頃にペットを飼っていた人とそうじゃなかった人または兄弟がいた人そうじゃない人。 それによって今、教育界で一番すごい話題になっている言葉って非認知能力っていうのが非常に話題になっていまして要は測れないとか人を思いやる気持ちやり抜く気持ちとかですねそういった能力なんですけれどもやはりそれにさっきの一人っ子とかペットを飼って 飼, 飼わないによってちょっと思いやる気持ちとかそういったものも含めてあのか違いが出るんじゃないかという仮説があったんです。ところが、ラボットってその、えー その 社, 会を社会を形成しそれをフィードバックしてくれるんですよね人間に。ほうほうほうでそれによってあやっぱりこの子だけ可愛がったら嫉妬するんだっていうことを 無, 無言でこう教えてくれるわけですよ。でこれって非認知能力に そ の, の向上に何か影響があるんじゃないかという仮説を持ってサンスバイに行ったわけですよね、はい、そしたらやっぱり研究者もおっしゃることそういういことを言ってましたねへ、うん、それがすごく面白いなと思って、まあ、これから多分あの本格的に展開される段階だと思いますけれどもはいありがとうございます、議論は尽きないんですけれどももうあの終わりに近づいておりまして最後に市長からですねあの今後の ICT 全般でいいですけれども期待することあとはまあこの前にいる方に期待することみたいなのあれが、はい、ぜひお願いいたします。 の ICT の発展によって何が変わってくるかというとやっぱり人間が当たり前にこう作ってきたものをやっぱり分解させられていくっていうのがあると思うんですよね。例えばそのロボット1つ取ってみても例えばそのロボットが人工知能で動くものと遠隔で誰かが動かすロボットによって全く多分意味合いって変わってきたりしますしそういう意味ではその僕らの発達段階に応じて 得, 得してきたものって何なのかっていうところとそれがどういう手段で提供か いてだかってていいいたつももりののが分解されくというふうに思うんですよねだからテクノロジーの進化によって改めて僕らは人間っていうものを知るし人間のそういう意味で教育っていうのが分かっていくしその中でテクノロジーもあれば人間もあればどれをこう使ってどういうものをこのフェーズで学ばせるのが一番いいのか。 もしくはそのひょっとしたら一人一人発達段階も全然違うのでこういうものがまだ十分に育ってない人にはこういうものが一番いいんじゃないかみたいなそういうものは個別個別でテクノロジーなのかリアルなのか含めて最適に適応されていく社会っていうのが最も理想なんだろうと。 そういうふうに思いますので、まあ、テクノロジーがそういうものをよりクリアにしてくれることをです、ね、私たちは期待しているし、まあ、それをしっかりと我々がキャッチアップして高教育の中で で, す、ね、できる限りそういうものを取り入れていくことがこれからの時代には望 ま, まれているんだろうというふうに思います。はいありがとうございますというわけで、えー、セッションの方は、えー、これで終わりと、えー、させていただきたいと思います、えー、皆様盛大な拍手をお願いいたします。 はい、そして最後にですね。記念撮影をぜひしたいんですけれども市長がですね、えー、もう1時までには完全にあの次の公務に行かなくてはいけないということなので、クイックにあのご協力いただきたいと思います。えっ、ー、とカメラマンの方、指示をはい、お願いしますどう。どうすればいいですか？はい、こっちの方に。